俺ルフィ挨拶せヨードンピ1対1決めるおい11番。 内部急ぎうう<音><音声>《ここだこいつを止めればチーム Y は死ぬだから今ここがチャンス!》 決まるのはれ。ッ、うん、ールーー入った。ゴールが認められましたーー田中碧のゴールになりました・